はい、えい、ー、これダイソーで買ってきましたえーとあこうかチョジャンコードがこちらですかねはいでこのガイロープですねカーキ 3m ポリエステル製コ腰があって紫外線に強くて悪天候に強いということで、まあ、図ではおそらくこれあのうんとタープかね 点、えー、とか何か の, そのロープとして使ってると思うんですけどはい、えー、で私普段使ってるのがあるんですけどこれはこういう Amazon、えー、で買ったやつですね 30m で1000円ぐらいで買ったやつですまあ全然、あのーえー、値段も違いますただ今回はこのダイソーの方でできる長さの加工をやってみたいなと思って、えー、早速取り出したのがこちらですで結構 Amazon でに比べるとですね あのまあ、これパラシュートコードですかえっ、ー、と柔らかいんですけどダイソーの硬いんですよねなんか芯がしっかりと詰まってる感じでとってもいい感じですでトルもいらないんですね今回私がやりたいのはこちらこのまあこれは DIY で作ったやつですけど普通のシェーラーカップのようなもののハンドルにまあ、えー、とこれをつけてちょっとこう持ちやすくするというか あのちょっとだけこう熱をね防いでくれるような作りにしたいと思いますポリエステルなんで綿じゃないので熱に強いわけではないので、えー、ともう熱々にやっちゃうと溶けたり燃えたりしちゃうと思うんですけどま あ, あの通常の仕様でそのちょっと手で持つには熱いかなぐらいの状態だったら、まあ、十分に耐えうるのでこちらをこのガイロープを巻いておくとあのちょっとこう断熱効果みたいなものがあって 使いいいやすすくなななるんじゃないかなと思いますで今回ですねちょっとあの別撮りで音を撮らずにもうあの直接カメラで撮ってますので初の試みというかあんまり意図的にそういう風にしないんですけどちょっとそういう風にやってみようと思いますのでちょっとあのボリュームとかもカメラ任せにしてますどんな感じになるのか分かんないんですけどとりあえず撮ってみます長さがですねもともと 3m なんですけどだいたい普通の白カップぐらいのものだと えー、2メートルあれば大体いいんですね。だから、えー、ちょっとこの2メートル。2メートルの位置で、えー、切っていこうと思います。よいしょ。このあたりですね。はいえー、このあたりで切っていきます。2メートルいらないかもしれませんけどね。まあ大体2メートル。あとで切ってもいいんですけど、ちょっと長いとですね、作業がしにくいので、あ, あらかじめ切っちゃいます。 で、ちょっとこうほどけないように軽くだけ炙っときますね暑いんで気をつけてくださいあのうっかり持つと意外と意外といつまでも熱くてあちってなります私が手にあのいっぱい傷がついちゃうんですけど<笑>、えー、皆さん気をつけてくださいで、えー、今 2m の長さでできましたので、うん、とこのですね中間点ここですねこれが中間の部分になります でこれをですね、まず裏を向けて、このような形で持つんですね。ちょっと見にくいんですけどね。まあ簡単に引っ掛けただけですね。はい。で、あとは交互にですね、えー、通していくという風な流れになります。はい、えー、手元を拡大しました。こんな感じで見えるでしょうか。えっ、ー、と、下から通して、 よいしょ。こういう感じですね。こういう感じ。こっちから見るとこうなります。こっちから見るとこうです。はい。で、えー、下から通して、今皆さんから見ると、えー、どっちになるんだこれは。 右側のやつを下から通して左側の上にかけた感じですでそのまま左側の上にかけたらもう一度左側のやつの持ち替えずに下から通してよいしょ右側に出しますはいこんな感じです右上に出しました、はい、じゃあ今度は、えー、と右側に出てるやつね皆さんからで見て右側また えー、下から通してよいしょ、はい、左上に出しますこんな風に編み目ができていきますね見えますかねちょっと見にくいかもしれません反対側から見るとこんな感じになってますこんな感じですね 反対から見るとこんな感じ最初の11の周目だけ下側から出しているので下側の方は下から見ると一番端っこは両方の針金の上を通ってますよね反対側から見ると両方の上から通っている1周目がないですよねはいえー、とまあ好き好きだと思うんですけど 私はこんな風にした方が、まあ、上から見た時にあの規則的に見えるのでいいかなと思ってます、はい、<笑>あとはもう単純にその繰り返しですね、えー、下から通して反対に行ってでもう一回持ち返すに下から通して反対に出す まあ、ここまでだまだあと何週かできるんですけどこうギュぎギュッて、えー、こっちにあの広がらないように押さえてやりながら続けていきますはいえー、と割と端の方まで来たのですけどあとちょっとな感じですねあと少しまだある感じここですね はい、ここに、ちょっと頑張って通しますね。この隙間に。よいしょ。はい、通しました。もうこれが最後でしょう。はい、えー、こんな感じですね。ちょっとこう、なるべく寄せてやって、寄せてやって。寄せた時に隙間ができれば、まだやっていいんですけど、まあ、ないですね、もう隙間。なので、こんな感じです。 はい、えー。で、この端っこのところですね。これはある程度の長さで、こう、縛っといてやると、何か木に引っ掛けたりとかできるのでいいんではないかなと。はい。えー、こんな感じですかね。こんな感じです。どうでしょうか。あとは、ここを切ってですね。よいしょ。えー またほつれないようにしてやればいいかなと思うのでちょっと溶かすぐらいですねはい溶かしましょう何か。 ダイソーの結構綺麗に溶けてくれますねアマゾンで買ったやつなんかすぐ黒くなっちゃうんですけど割と綺麗に溶けてくれていいですねなんか中が詰まってる感じでマイナスドライバーとかでですねちょっとこう 叩たいておいてやると平らになって少し広がりますのであの抜け防止解けるのを防止する意味もありますはいできました、えー、断面はこんな感じはいということでできましたね、えー、引っ掛けて吊るすこともできるし、まあ、普段使いだとこういう感じですね 持ちやすくなったし、えー、ちょっとこう熱くね、なっても、まあ、そんなあの、熱々に、あの、直火に近いような形でやっちゃうと溶けちゃいますけど、ポリエステルなので。えー、そうでなければ、あの、全然持てそうです。多分、なんと耐熱温度乗ってるんですかね。耐熱温度というのがこういうの乗ってるのは見たことないんですけど、火や熱源のそばに置かないでください、ということなので、まあ、そう考えると、 えー、火、アルコールストーブとかでこうやってると、例えばこの辺に火がついたりすると危険ですので、そこはちょっとね、あのー、注意しながら使う必要があると思いますけど、はい。そんな感じです。あ、そうそう。2メートルいらなかったので、ちょっと長さ測っときますけど、余ったのが、よいしょ、42センチぐらいですか。42から5ぐらい。ということは、えっ、ー、と、合計して80センチぐらい余っちゃってますので、 2メートルじゃなくて、1メーター20で良かったってことですね。1メーター20、1メーター50。だからこれ1つあれば、えっ、ー、と、シェラーカップ2つ分できる。3メートルなので半分に切って、1.5 メーターにしたら2つ分できるということでしたあ。ちょっと今回、あの、だいぶ無駄を出しちゃいました。もったいないことしましたけど。えー、参考にしてください。あ、残ったのが私の場あと1メーターありますので、これでなんかね、短いのをやってみようかなと思います。 こういういちょっとちっちゃいやつだったらこれまあ鹿番長のやつですけどだったらまあせっかくなので、えー、無駄なく使いたいと思いますどうでしょうかまあえー、雨のお盆休み、えー、遠出もしないということでこんなものを作ってみました夏休みの工作みたいなもんですね 以上です。